こんにちは。キーナと申します。今日はあの自分のコーヒーの作り方について少しお話しさせていただきたいんです。あのまずは私が世界のまあ、安い豆をあの探してるんですね。いつもね。これは250グラムのカマロンの豆なんですけれど。あの私？ この芝麻を焙煎しているのは鍋で、あの20分ぐらいかかります。作業は1時間以内に全部できるんです。でもう一つ私のコーヒー の, あのやり方、水なんですけれど、この水は後ろの山のところから湖に行ってるんです。 で、そしたらもう一つ私のコーヒーのやり方はあの手で豆をひいてますで最後になるべくあの手であのコーヒーを落としてるんです、まあ、これはたまたまエスプレッソものです、まあ、今の時代はあのコンビニで 100円のコーヒーがありますが、まあ私のやり方は結構苦労だと思いますけれど、なんとなくこのやり方は気に入ってます。禅、まあ、で、運水すい反というあの言葉があるんですけれど、英語で、Chop wood, carry water。Thank you for watching. ありがとうございます。またね。